おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、ちょっと珍しい動画となっておりまして、マックスさんといつも僕らがお世話になっている二代目エイドさんとタワラミさん、こちらお二方の店主とコーチに遊びに来ておりまして、ただいまマン十におります。デカ盛りをいただきたいと思うんですけれども、今回お伺いしたお店はこちらでございます。お食事処一門屋さんでございます。 高知の、ね、郷土料理を頂くってことなんで、まあ、僕もねちょっと詳しくまだ分かってはないんですけれども早速食べに伺ってみようと思います。 改めて今回はこ高知のね名産品だらけなんですけどまず真ん中が沢わ料理というまあこの高知ではねよく親しまれているこの豪華なお皿らしいんですけれどもまあいろんな種類のね食材を大皿に盛ってこう皆さんで食べるような結構ね贅いいわゆるおせちみたいな感覚で食べる料理らしいんですけどそれが一つに土サのカツオですねこれも新鮮な高知のカツオでこちら見てうなと<笑> これも高知の食材を使っておりまして今回はねあの高知つくしの一皿となっておりますということで早速いただきますまずご飯ものこれ昆布巻きですねまずこちらがサーチ料理の1品目の昆布巻きでございますうんあうまっか系が聞いてるねゆずかな 島とはブシュカとかもあるからかんないけど柑橘系の香りがしますねまっちょっと新鮮なうちにねカツオさんをよいしょでもね高知のカツオね新鮮なんで臭みが全然ないらしいんですよおすすめは生姜とかではなくこのニンニクとお塩とかが俵節の俵さんのねおすすめみたいですカツオちゃんに生ニンニクプラス塩で。 ですかやばっこいいやばいっすねかつおね関東に戻ったらもしかしてカツオが苦手になっちゃうかもしれないこれ知ったら<笑>ちょっとこれ鯖の姿寿司、こんな感じでございますうんうまっ締め加減ちょうどいい締めすぎてないので ちゃんとね、身もプリップリしててこれマジでうまいわこれお醤油にくぐらせてこんな感じで。 今回、ね、ご用意いただいたお醤油も高知味らしくてたまり醤油みたいなまろやかなんだけど甘みもあって全くとがえないんで臭みのないカツオに大っでございますはいちょっとこれカツオ用に塩ポン酢もいただいたんでちょっと初体験なんですけど塩ポン酢あこれうま、ん うま、ハ<笑>これちょっと持ち帰りたいよ持ち帰りたいよマジでこれ家でちょっとこの塩ポン酢入れたいぐらいうまいですね<音楽>お醤油にこんな感じちょっとだけつけまして こちらが、ね、うん、ホロホロがサンマので全部うまい。 いうちにこのご飯 も, もいっちゃおうかなチーラも高知のうなぎを使ったこれ特上のうな丼でございます<笑><笑>うな丼やばいかもううな丼やばいっすねふわふわのトロトロだこのうな どっちかってその溶けるタイプって量を食べられないじゃないですかでもこれはもうお酒でもご飯でもいくらでもいけちゃううなぎですね川のもの海のものがうまいけんってやっぱいいですね、うん、続いてはこちらのあの塩焼きでございます あ, あ, あゆのわたうまいほろ苦くてうまいし これ、めめちゃめちゃゃうまいわいうものを食べるとやっぱり満腹感じゃなくて満足感が満たされますよね。うん でも本当値段安いですよねあの表のメニュー表とか見てもこんだけ新鮮な一人前出てカツオのフライとかも508円とかですよ絶対関東じゃもうちょっと高い金払ってももうちょっと臭いですもんやっぱりそうで す, そうです最後のバーサンになるい や, いやこれマジでうまい 僕、手でかいですけどだいぶサイズでかいですよこれ一尾やばい う, っうわっ<笑>身が甘い<笑>ちょっともう我慢できないんでノーマルでございますがビールの方うを<笑>うわすいません皆さん 乾杯と。アルコール欲しいですね。<笑>いや、本当コー知来てよかったですね。<笑>やっぱレジャーとか、まあ、いろいろね、楽しみってありますけど、旅行先で、一番醍醐味って、飯ですよね。現地飯がうまいのは、一番楽しい旅行が。 ね、ご飯よりサバの方が多くないですかこれぐらい身が分厚いうん箸休<笑>めのねおしんこちゃんたちをうま<笑><笑><笑> だ多分僕パパセセリリだだけけででで無無理理すすねねマヨ醤油にいやー震えた。 しいおかずローストフォークでございますこれは絶対ビールでしょ はいということでね、ただいま、えー、このさわち料理とかもうすべて他のもの大体食べ終わったんですけども残りは、ね、このデザートとなっております今回はこちらの大福とパイナップルをご用意いただきましたいいし<笑>大福とうんうまっマンチってうまいますです <音声>うんあーごしたはい、ということでただいまサ地チ料理に全て完食をいたしました。高知のうまいもんばっかり アですね今がちょうど11月なんでこう寒い時に取れるお魚旬なものもたくさんあるんですけれども鮎なんかはねもう夏も旬ですしいろんな四季お料理美味しいものがございますのでぜひ皆さんも高知の方に遊びに来てはいかがでしょうかということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあね